そう、小豆を使った枕は古くから高級品として愛されています値段なんと1万5のマクラで体温変化を比べてみるマジでえっ、えー、小豆はですねあの乾燥しているように見えるかもしれないんですけども他の枕の素材に比べて水分をですね割と多めに含んでるんですねえー、熱は多くの熱を そうつまり枕に触れている部分から体温が小豆枕の方に移動したってことなのえマジで